それでは衝撃の映像です何なんでしょうかケーキだよマー、まあ、ンカップでおしゃれなケーキ長谷園モコモコ新発売ちびっこ料理教室今日はモコモコでケーキを作りますレンジに入れて三分半膨らんだモコモコにクリームを塗ってお上手お上手とっても簡単よ長谷園の大発明モコモコみんなでパーティー新発売 ッコ料理教室今日はモコモコでケーキを作ってみましょうレンジに入れて3分半膨らんだモコモコにクリームを塗って飾り付けをしてできましたやーちとできたねこのようにモコモコがあればお子さんにも簡単にケーキが作れます日本のケーキもこんなふうに簡単に回復するといいんですけどねなんで硬い話になってんだよ長谷園の大発明「モコモコみんなでパーティー」新発売 「もこもこ」「たまごとまぜるだけ」「ふくらできあがり」「マグで本格シフォンケーキ」モコモコ「もこもこ」 こメープルココアレモンマグで本格シフォンケーキココうーんしっとりモコモコモコモコカップもね「もこモコモコモコモコモコモコモコもこ」マコマコマコマコ「くらしゅう、ね、いやいや」 タクタクなしね。 じゃがっ